こんにちは、G、です動画を始めて2週間複数の知人から同じような質問がありましたので今日はそれから始めたいと思います Ubuntu もベータ版なんですけど比較的安定して動作していますいくつか OS は試してるんですけど常用するには Raspberry Pi OS より Ubuntu がいいと判断してます 正直なところ今時点では Ubuntu の方が高速だし周辺機器への対応も優れていると思いますもちろんやりますでも今じゃない時期が悪いですラズベリーパイ OS は 32bit 間もなく 64bit 版が出る予定で出れば評価は始めますでも新 OS インストールしてみました動画 みたいななののは嫌なので、しばらく使いながら 64bit 版がある程度安定してくれば動画でご紹介できると思いますラズパイを常用して使うにはどの OS であれ細かな調整が必要ですから今は部分 u で問題なく常用できるようになることを優先したいと思いますでは本題に戻りましょう まずはお約束のアップデートとアップグレードです。マテ端末を起動して、sudo apt update, sudo apt full upgrade とコマンド入力します。アップグレードがたくさんありましたね。終わったら、sudo reboot で再起動します。 部分 u のサイトによれば搭載されている Firefox ブラウザーは最適化されているということなので標準で GPU サポートされているか確認します。About サポートを表示して GPU ステータスを見てみましょうサポートされているみたいですね。 今はオーバークロックもアクセラレートも何もしてませんから期待できますね次は YouTube 動画の確認ですがその前にアドオン H264iFi をインストールしますこのアドオンは遅いマシンでもパフォーマンス改善できると言われています本当かなと思って Chrome と Firefox で何回か比較テストをしたんですけど確かにフレーム落ちが少なくなってパフォーマンスが改善されました Firefox ウィンドウ右上の3本線アイコンをクリックしてアドオンを選択します H.264iFi で検索をしてアドオンが見つかったら追加ボタンをクリックしてインストールします ウィンドウ右上にアイコンが追加されますので一度クリックしますブロック 60fps ビデオにもチェックを入れますラズパイには無理なんでさて YouTube 動画のテストです Firefox は標準のままフル HD フルスクリーンで再生します動画は Creative Commons の World of Worship です フレームチェックの都合上、途中は早送りします。大きなフレーム数でフレーム落ちを確認するため、長尺の再生を行っています。しばらくお楽しみください。と言っても、全部でも50秒ほどですけどね。 詳細統計情報をご覧ください。このレベルだったら相当高度に最適化されていると思いますまとめです Firefox は標準状態でも GPU 支援がサポートされています オーバークロックなどでもっと快適なブラウザ環境になる予感がします。普段は Chrome 使いで Firefox は使わないんですけど動画再生で比べてみると明らかに違いがありました。詳しくは改めて比較動画で。ところで Firefox のテストでは音が入ってませんでした。著作権上の都合上ではなくて 実は標準状態の Ubuntu では HDMI の出力先に音が出ないんです。ラズパイ本体にはオーディオジャックがついてます。HDMI は映像と音声信号を一緒に出力します。つまりラズパイのオーディオ出力先は2つあることになります。 コントロールセンターを開いてサウンドをクリックハードウェアタブをクリックしますご覧のように出力するデバイスは2つあります入力タブにもデバイスは2つ出力タブにも2つありますねメニューのサウンドとビデオからリズムボックスを立ち上げて音を出しながら簡単な実験をしてみます リズムボックスで再生をしますがまだ音は出てません入力タブをクリックすると入力レベルメーターは動いてますよねデバイスを切り替えてみましょう入力が止まりましたつまり上のデバイスが正しいということです今度は出力タブを見てみますデバイスを切り替えます音が出ましたね もう一度デバイスを切り替えます間違いないですねこれでいいリズムボックスの再生を止めますこれで解決と思ったんですがそうじゃなかった 入力デバイスと出力デバイスは保存されないただのスイッチだったんです。これには結構振り回されましたが、答えは単純でした。ハードウェアタブを表示します。スピーカーのテストをクリックして、テストボタンをクリック。音が出ない。デバイスを切り替えて、同じテスト。音が出ました。 2つのデバイスはオーディオジャックと HDMI の意味なんです。名前が同じなのでテストで試すしかないですけどね。実際、ベータ1とベータ2では並びが逆になってました。というわけで解決方法は使わない方のデバイスをプロファイルポップアップメニューでオフにします。そうすると 入出力ともにデバイスは一つしか表示されなくなって確実に音が出るようになります。まとめです。サウンド出力は排他的に一つだけです。通常はオーディオジャックか HDMI、いずれかを明示的に指定します。複数のモニターを使うときも HDMI のサウンド出力は一つだけです。出荷状態では オーディオジャックが出力先ですサウンド設定の GUI が分かりにくいのは改善してほしいですよね最後までご覧いただきありがとうございました動画が長いと言われるので短めに仕立てました音が悪いとも言われるのでマイクを安いやつからもっと安いやつに変えてみましたあー胃が痛い ではまた次回。